計画倒れに終わらなければ良いのですが。どうも政治いろいろの学ぶです。I. T. と I. C. T. の融合や I. O. T. の実用化促進など。産業のデジタル化はもはや世界規模の共通課題となっています。韓国も先ごろ。 ようやく重い腰を上げて産業デジタル化に乗り出したのですが、どうやら例によって前途揚々とは言えないようです。2021年10月31日付、中央日報からの引用です。各国の産業でデジタル転換の風が激しい。第四次産業革命論の発言地、ドイツは、 政府が製造部品中心のインダストリー 4.0 政策で産業界を全面的に支援している。製造業大国の利点を十分に活用するための戦略を立てた。日本は政府がロボットやコンテンツ中心のコネクテッドインダストリー政策で産業界のデジタル転換を図っている。 自動運転とスマートライフなどを重点製造業分野に設定し、大々的な育成に出た。アメリカは情報通信技術 ICT プラットフォーム中心の民間主導革新に焦点を合わせながら、政府が間接支援する形で対応中だ。韓国もこうした流れに加わっている。韓国政府は昨年7月に、 韓国版ニューディール総合計画を確定し発表した。ここにはデータダムの解放と活用に向けた人工知能 AI 学習用データ170種4億8000万件の順次開放などデジタルニューディールの内容が盛り込まれた。産業デジタル転換促進法は既存の法令で定めていない 産業デジタル転換を推進する企業の不確実性を解消することに重点を置いている。民間主導で産業データを積極的に生成して活用し、デジタル転換生態系を作るには必須というのが産業界の声だ。だが昨年12月に発議されながらも、これといった進展がなく、 産業通商資源、中小ベンチャー企業委員会、法案小委員会で係留中だ。この日参加した産業資源部のファン・スソン産業革新成長室長は、追加的な予算確保とともに、産業デジタル転換促進法通過に向け努めながら、民間主導のデジタル転換生態系づくりを積極支援するだろうと話した。 とのことで、いかがでしょうか。デジタルニューディールともっともらしいことを言っていますが、要するに、先進国が当たり前に進めている課題にようやく手をつけますよということです。世界的にはとっくに遅れをとっているというのに、いかにもそれっぽいスローガンでごまかして大見を切るのですから、韓国の能天気ぶりは相変わらずですね。 まあこれはこれで通常営業なのですが。産業のデジタル化とは、ただ単に全ての業務をオンライン化しようということではありません。今、世界で求められる産業のデジタル化とは、端的に言うと、オンライン空間にもう一つのオフィスを置くことであり、業務の受注、発注から在庫管理、顧客管理とあらゆるプロセスを 仮想空間で一元管理すすることを表しています日本でも政府がちょっと号令をかけただけでテレワークが急速に普及しましたよね。それは Wi-Fi などのネット改善やクラウドシステム、太陽端末などテレワークの普及に必須のリソースがすでに揃っていたからであり、産業デジタル化の土台が整っていたことに他なりません。 では、対する韓国はどうなのでしょうか。記事の後半では、韓国産業のデジタル化が数字で紹介されており、韓国生産性本部による調査では、韓国企業の AI 活用率は、大企業が 22.4%、中小企業は 1.0% となっています。また、デジタル技術への投資割合については、大企業が 26.5% 中小企業で 9.0% となっており本格的なデジタル化にはまだまだ程遠い現状が透けて見えます資金が潤沢なはずの大企業でさえ全体の5分の1しか AI 技術を活用できていないというのですから中小企業にまで同じ水準のデジタル化を求めるのは酷というものです 韓国ではすでに未来車電気自動車、家電・電子、ヘルスケア、造船、流通、鉄鋼、繊維化学、エネルギー、機械、素材の10業種をデジタル化推進の対象と定めており、産業資源部の諮問機関として運用しています。産業のデジタル化はムンジェインの肝入り政策である。 カーボンニュートラルとも密接に結びついています。特に自動車産業や造船、繊維化学の分野でデジタル化が推し進められれば、二酸化炭素の排出量が大幅に削減され、カーボンニュートラルの達成に大きく前進することでしょう。このような背景もあり、産業のデジタル化に躍起になっている韓国ですが、足元では課題が山積しています。 教育現場でも国策として IT の活用が推進されていますが、公立学校ではそれが十分に達成されているとは言えません。2020年以降は新型コロナウイルスの影響により、韓国の学校でもリモート授業がメインとなりましたが、PC 端末や Wi-Fi、マイクなど必要なリソースを十分に提供できる体制を整えることができず、 基本的な内容すらも満足に教えられないという状況が続いています。仕方なくほとんどの学校ではオンライン授業のプラットフォームとして、ズームを使用しているのですが、今度は毎月の利用料金に頭を悩ませるなど、課題を挙げればキりがありません。教育は国の土台ですから、この惨状が長引けば、やがては 理系分野の人材不足ににががり国際競争力が目に見えてて低下していきますそうなればもう産業のディステル化どころの話ではありませんよね。科学技術の分野でも韓国はあれほど威勢よく宣伝していた無理号の打ち上げに失敗しており、ムンジェインの顔にもドラが塗られる結果となっています。スパコンの分野でも韓国は 日本の富岳だけでなく、中国の九章、九章二号にも性能面で大差をつけられており、追いつくことも難しい状況です。はっきり言って、中国の背中も見えない状況ではないでしょうか。日本でもテレワークが十分に浸透しているとは言えず、デジタル化に向けた課題もまだまだ残されています。ただ、 日本には科学分野での長い基礎研究の積み重ねがあり、その成果を生かして、これまでに数多くの新技術を次々と生み出してきました。目先の利益にばかりこだわるあまり、基礎研究をずっとないがしろにしてきた韓国とは、そもそもの土台が違うのです。韓国がやっとの思いでデジタル化を達成する頃には、日本のテクノロジーがどれだけ進歩しているのか、